ジャンくん、ジャンくん、ジャンくん、今回はショート動画ではないよ。最近ショートいっぱい撮ってますけど。ジャンくん、なんかスマホを近づけるとね、んん顔をそぶけるようになってる。まあにゃんこですからね。ねえ、ジャくん。ジャンくん、こっちのカメラの方が慣れてるね。ほら、カメラ目線。 一眼レフが僕の。なんていうの、良さを引き出すんだよ、なんていうこと。そういうことを考えている、えー。そんなこと考えとる。プロのモデル。綺<笑>麗<笑>に映るからね。綺麗、ね、綺麗、ね。綺麗、ねねね、に映ってるよね、ちゃんと。はい、はい、はい、はい。いかだに、ね。 すべすべの、すべすべ、すべすべ。じゃ<笑>んくん。じゃんくん、ほっそり。ほっそり、ほっそり。その冷たい、ボロボロになっちゃったね。<笑> プンチン暴れそうなぽんちゃんです痛いぽんちゃんぽんちゃんぽんちゃんぽんちゃんぽんちゃんぽんち ゃ, んち ゃ, んちゃん首輪のところちょっとはげちゃってるから少しお休みさせたいけどそうかお休みすると 出ちゃうんだね、ちょっとだけね。あの布で柔らかいんだけどさ。